すみません、今日体操教室始めさせていただきます辻悠介と申しますあと初めての方もいらっしゃいますのでお二人は彼なんですけど<笑>はいよろしくお願いしますで、えっと、僕は徳島県の、ま、明神町ですねすぐそこなんですけどで腰痛専門の整体院を経営しておりますえっとまあやり始めたきっかけと し, けとしては二十歳ぐらいの時にもともとヘルニア僕も持ってたんですけど二十歳ぐらいの時にまたまたまマッサージ屋さんで働き始めてでその時に まあ、目の前でよくなる患者さんを見てああいい仕事やなと思ってで こ, こから始めてもう開業して5年ぐらい今34歳になりますんで、まあ、この業界入っても14年ぐらいですかでいろいろこう腰痛っていうものをまあよく見るパチッ全然僕映ってなかった<笑><笑>全然僕がここに入ってなかった<笑>あの腰痛っていうのを、まあ、腰痛をね専門で見てるんで本当にまあ痛い 方をどう改善するかっていう風に、あの見ていくときにね、まあ自宅ケアの方法とかをいつも、まあお伝えをしてるんですよ。まあ治療だけじゃなくて、まあ聞いてもらっても、まあ週一回だったりするんでね。 あとの6日間に何もなければどうしても戻ってしまうっていうのが問題 で, でそれでやっぱり自宅ケアとかをやっていくことによって、まあ、極力この症状を予防するっていうことと、まあ、あの治療効果を持たせていくっていう意味で自宅でやってもらってますでそれぞれねあの痛みの種類が違うと思うんですよ腰痛股関節痛とか、まあ、脊柱環境削除水管狭窄症椎間板ヘルニアって言ってもやり方が全然違うんですけどある程度誰でもできるものから今日はやっていこうかなと思いますで<笑> あの自宅でやるときにちょっとごめんなさいこっち見えにくいかもしれないですけど自宅でやるとき決まってて基本的にこうマッサージするかね、えー、ストレッチするか、えー、筋トレするかっていうふうになると思うんですよでどれも重要なんですけどみんな一番やるのはこれをやるんですよね一番最初にこれをされることが多いんですでなぜこれをするかっていうとまあ世間一般的に 筋肉を鍛えましょうっていうことを常々こう病院の先生とかテレビとかで言ってると思うんですよねで大体皆さん筋トレ始めるときって痛くなってから始めるんですよなのでその時に<笑>痛い動作で筋トレをしてしまうと悪化してしまうなので実際にこの筋トレをするんであればまず最初にこっちとこっちを入れてあげないといけないんですよね体を柔らかくしてからトレーニングを入れるっていうみんなこう順番がこっちなんですよなんで 始まり、どこ行っても治療院とかやったら絶対こっから始めると思うんですよ病院のリハビリでもそうですけど病院のリハビリって絶対マッサージから入るこっから入るところってないと思うんですよねこれ何でかっていうとマッサージが一番痛みが取れるって分かってるからなんですよでマッサージをやってからかつその効果を、ま、持たすためにストレッチをやっていくっていうことですねでマッサージのやり方っていうのも、まあ、テニスボールとか<笑>ま手を使ってできる部分もあるんですけど今日はここのまたですね ここののマッサージした後にできるこのストレッチストレッチだけでも腰痛改善するっていう人はいくらでもいますのでただ動きによって例えばこう前屈腰が前曲げたら痛い人とか後ろ反ったら痛い人とか、あのー、腰股関節をこう開いたり<笑>股関節開いたら痛い人っていうのがいらっしゃるじゃないですかなので今日やる体操ストレッチっていうのは痛みがある動作はもうやめとってもらっていいので。 無理してやる必要はないです自分があこれだったら痛くないなできるなっていうやつだけやっていただいたら何個か教えますのでその中で共有ってやつ全部覚えれないと思うんでその中でピックアップしていただければと思いますはいここまで何かわからんことあります聞いておきたいこととかありますかないねじゃあやっていきましょう<笑>であの腰のストレッチってどんなのかわかります で, す、ね、でないんですよほぼ 分かります腰反った時ってストレッチにならないでしょこれ詰まるだけ逆にこっちは使ってるんですよで前に曲げたら引っ張られるんでストレッチかなと思ったらここが引っ張られるでしょ太ももイコール腰筋トレも分かんないでしょ腰の筋トレってやりますこれな い, ないんですよないっていうか、まあ、あるんやけどそもそも腰の筋腰自体が体の面積でそんな大きい部分じゃないんですよねで股関節 あの腰っていうのはあのこう曲 げ, 曲げ伸ばしするじゃないですかこうやって腰が曲がったように見えると思うんですけど動いてるのは股関節骨盤と肩甲骨なんですよこの2つが動いてるから腰が動いてるように見えるだけであって腰の可動域ってほんまにこれぐらいしかないんですよ実際股関節をこう押さえるでしょまた一回立ってみましょうかしんどいかったら座ってください<笑> 股関節を例えばこう前屈してもらっていいですか腰を前とか後ろとかある程度そう、まあ、こんな感じで<笑>もしかすると狭窄症やったら後ろが痛いとかっていうのもあるかもしれないんですけどだけどその場合にねあのこう動かすじゃないですか、まあ、前でもいいんですけどここ触るでしょこの股関節この付け根ぐらいここをこう触りながら動かすともここまでしか絶対動かないはずなんですよわかります股関節触ってたらこう 触, れと触れとくだけ 抑えるとかってこ う, うすると絶対これ以上いかなくなるんですよ。<笑>やばいだぐいグイッていっていくよ。グイッていっていくけど。<笑>こう触ってるといかないんですよ。これなんでかってね股関節が支点で動いてるからなんですよ。まあ、イコール骨盤ね骨盤。で背中もこう丸まってくるでしょ。だけどほとんどここっていうのは使えないものなんです。なので股関節と背中が硬いともともと動かない関節に対して負担がかかってしまうんです、ね。 わかかりますかる<笑>なのでやっていくことっていうのはね 腰, 腰のストレッチとかってみんなこう多分こういうことをすると思うんですけど逆に痛痛いいのに腰を動かして痛めててめるるっていう可能性があるんですねなのでストレッチ筋トレにしても腰を動かさずに股関節骨盤と背中を動かす鍛えるっていうことをしていけば腰に負担なくまあ治っていくんですよ。 なんでまずやっていくのはこの骨盤周囲ですねお尻前横とこの背中周りのストレッチっていうのをやってあげて実際に例えばご自身で前痛いなとか後ろ痛いなとかやった後とに、まあ、もう一回試してもらってましやなと思ったストレッチっていうのを日々続けていただくと、まあ、予防にもなるし改善につながると思うのでぜひ普段今からやっていきましょうか最初はお尻お尻のストレッチって皆さんされます お尻股関節が開く痛か っ, たあのお尻っていうのはね、まあ、骨盤につく一番こう大臀筋っていう大きな筋肉ねつか掴めるじゃないですかお尻ってこ こ, ここっていうのは骨腰骨ね腰骨を支えている一番大きな土台なんですよ家でいう地面、ね、家でいうた地面で腰椎腰脊柱脊柱が柱ね でこの骨盤がずれると腰椎も一緒にずれてくるよね。だから体がこうねじ曲がってる人とかおるじゃないですか。これは骨盤がまずずれて、そしたら体が斜めになるんで腰をこう戻すんよう、ね、こうするとこういう形になるんですよ。背骨が。なので骨盤はある程度まっすぐに持っていこうとすると、このお尻の筋肉が柔らかくないとダメなんですね。なのでまずやっていくのはお尻のストレッチです。で、やっていくのは、<咳>一回座りましょうか。 普通に、まあ、こう足伸ばした状態皆さんいけますかもしんどかったらやめとってくださいよ<笑>で 座, 座ってもできるし寝てもできるし立ってもできるんですけどまずは座った状態から簡単です膝曲げます曲がるところまでで足をこっちこうかけれますかで極力このかかと<笑> か, かかと外側ねかかとの <笑>外側が膝の上に来るようにできれば膝のここねここ膝上に来るように置きますまずいけるかなで手を後ろについてでこの時に 背,、えー、と 背, 筋今背筋を伸ばすだけわかります背筋を伸ばすうしたらお尻伸びません伸びます伸びてない人います今お尻が感覚的に<笑> 喋っ て, <笑> 伸, びて<笑>伸びてます。で、大体ね、こう、思っきり伸ばす必要ないんですよ。2、3割程度。あちょっと伸びとんなでいいです。ちょっと伸びとんなぐらいを、2、30秒ぐらいやっていただいたら大丈夫。こう、んでたじゃないですか。踏んでて、踏んだお尻をまたこっちに倒します。これしんどかったらやめてくださいよ。こっち、こっち。そうそうそう。そうです、そうです。 そうで、足つけますつけますあそうですであやめてこの時にこう持てますかあそうそうそうでまたさっきみたいに背筋を伸ばすそうすると今度お尻のさっきより外側が伸びるんですよわかりますか感覚わからない人言ってよさっきはお尻のちょうど真ん中ぐらいでこれはお尻の外側中殿筋っていう部分です だけね、お尻でも筋肉が何層もあって大臀筋中臀筋小臀筋上筋とかいろんな筋肉があるんですけど伸ばせる場所がちょっと変わってくるんですよね伸びてない人はねこ う, こうなっちゃうと伸びないので極力こう引きつけて背筋を伸ばすだけですこう腰を反るっていうんじゃなくて腰をねこう反るんじゃなくて上上にこう伸びるようなイメージでねだけこんなんちゃうんですよ 踏んだだら、筋をグッと伸ばすだけ上に、ね、上方向にイメージしてぐっとそうですだもしこれで動作的に痛い人っていうのはもうしない方がいいんですよやり方ほかにもいくらでもあるんでご自身の体に合ったものをチョイスしないとあのこれやってねあれやってねって言って痛めてしまったら何の意味もないので<笑>今度反対やりましょうか無 理, 無理した場合<笑> これが回らない人、生きにくい人というのは、まあ、股関節、骨盤の動きがついてない、もしくは痛いかということなんですよ。なので、無理くりやっちゃうと痛めるので、普通に先と一緒です、かかと外側を膝上にかけて、でこの状態からまた背筋を伸ばす。反るんじゃないですよ、まあ、胸張るぐらいの程度です。そうそう、胸張る程度。そうです。で、大体20秒ぐらい。 2 3 0秒ぐらいやっていただいたら結構伸びてますこっちって痛いからそうやったらどこが痛みますあこうやって痺れてる方ですか痺れてます痺れてる方だったら無理しちゃダメちょっと浅くするかもうやめとくかそうあのストレッチってねまあ言ったら痺れとかでこう引き伸ばされた時に痺れてくるんですよ あの神経痛、まあ、僕見てないけんちょっとまだ分かんないんですけどどんな状態か神経っていうのは引き伸ばされた時引っ張られた時に痛みが来るのでこのストレッチで痛みがあるならやめとった方がいいんですよ広者さん の, との場合やったら強窄者がおそらくできるし痛くないでしょうです、ね、座ってるんでこれは人それぞれなんですよそうなので痛みの出方とかそんなのも人によるのでできることとできないこともそれぞれなんです それを無理してやる必要はないので、できないことは飛ばして、できることだけやっていく。なんで何でもできるね。今いけるの。痛くないこれ。<笑>股関節ね。だかここだったら、まあ、例えば股関節は後で言うんですけど、もし股関節が痛いんであれば、股関節のストレッチをやってからできそうだったらこれをするっていう感じです。順番、うん、そう。股関節のやつも有権、それをやってから、もう一回これをやってみたときに、 痛みが少ない、なくなっているなら股関節のストレッチを先優先的にやってそれができるようになったらお尻をやるっていうんですからはいえっ、ー、とお尻の場合今のお尻を座ってやった場合とまあ寝たバージョンですね別にこう今だったらこうおう家で座った時にやったらいいんですけど寝る時寝る前にやる場合はこう上向きに寝ていただいて見えるから 足立てて、まだこう足引っ掛けるね。そうそう、足引っ掛けるそう。で、そのまま足を、置いた方の足を上に持ち上げます。そうで、持ち上げた足の間から手を持ちます。そう、えっ、ー、とね、手は股の間からです。あどうで言いますね。でこのまま 手を引っ張っ張ててきてください自分の方に自分の方に引きつけるそう<笑>ほな今度は反対やってみましょうか反対同じようにできるかできる人だけでいいですよ極力膝上ねこう抱えて足足組んだらそのまま上に上げてきて 股の間から手を入れて後ろで組んで膝下やね膝のうう膝裏上かを手をぐっと挟んで自分の方に引き上げてくるでこの時に膝がこう曲がらないように大体90度ぐらいのストレッチですはい、はい、できてますできてます OK です、はい ます あ, あこのまま寝とってもらっていいですよはいで今あのお尻のストレッチしたと思うんですけどお尻とねここのハムストリングスでここを伸ばしたいんですねなんでかってこれもさっきも一緒でここの腰椎の土台いうのがお尻で今度お尻から太ももにこう筋肉っていうのは膝裏までつながってくるんですよだ神経痛とかの場合は太ももに来る人って多いんですけど実際 こうすると、まあ、ここのストレッチになりますよね。ただ、こうすると腰を痛めたり、腰が痛い人だとできないと思うんですよ。だけど寝たときに、極力腰に負担かからんように、ここが伸ばしたいと思ったら、上向きに寝たときに、上向きに寝たときに、そのままね、足をこう、引きつけてくるだけ、まずね。まず引きつける。そう。引きつけて、で、今度は後ろ持ちます。またさっきと一緒に、さっきの位置を持ちます。 で引きつけた状態から足をこのまま上に上げるだけそうそうするとハムストリングスが、まあ、腰を痛めず伸びますそうこれも大体20秒くらいでいいです、まあじまあ、しんどい人も10秒でいけるねん10秒ぐらいはいであの足首が上を向く方がいいです上この方がちゃんと伸びますそうああ皆さん機にできてますよ皆さんこれ片方の足 み皆さん伸びてます足首上ね足裏が天井側そうそうそうそうそうそ う, そうできてる OK です これやっていた人います今痛かったら<笑>いけるあれ結構 こ, こんなんしてだからさっきのじゃなくてもうあれ絶対痛いで最初のやつ回線するからだけん こ, これいけそうやったらこれする、うん、できるやつだけやってくれたらいいけん、うん、覚えれそうですか多分ね今日帰ったらね覚えとんに3個しか絶対ない<笑><笑>絶対覚えれないこんないっぱい次今から言うやつね 人によってはね例えばまあこう指標っていうのを最初に取ってった方がいいんですけどこう前屈後屈、まあ、痛みが あ, ったあるとしてね狭窄症の場合であったりとか、まあ、腰痛であったりとかまあ何でもそうなんですけどお尻のこの土台っていうのはどっちにしても柔らかいにこしたことはないんですよだけ、ね、家とかで、まあ、僕の YouTube とかに持ってるんですけどお尻をボールでグリグリしたりとかしてから、えー、今のストレッチやっていただくといいかなとだけ、ね 一番いいのはご自身でこう確認しながらやってもらうのがいいと思うんですよね<笑>例えばこれ痛いなとでストレッチやってから今のお尻のストレッチやってからああ腰ましやなと思ったらそれを毎日1日23回ぐらい続けていくと徐々に徐々に腰痛も楽になってくると思うんで、まあ、試しにやっていただければと思いますで今このお尻と太もも裏ですね、まあ、ここのストレッチやったんですけど骨盤って ここそうで骨盤ってねまあようと僕たちって目が前にしかついてないじゃないですか股関節ってどこのイメージです か, かこれ股関節ねあれだここって股関節ですかこれって股関節ですかお尻お尻って股関節なんよねわかります そう股関節ってまあここにこう球外っていうと骨盤のこうまあひかがらどこだってこうあるでしょこ う, こういうふうにあるんですよねイメージそしたらこれって一つの袋なんで股関節っていうのは言うとここもここも股関節なんですよなんで言ってお尻も硬いし股関節も硬ければ骨盤自体が動かないんですよねなので当然骨盤って骨盤ってこれ全部が骨盤ですから あの骨盤につく筋肉ってこれもこれもこれもこれもこれも骨盤につく筋肉なます。骨盤骨盤言うんやけど骨盤につく筋肉っていっぱいあるの で, でその中でも大事なのがお尻ですよとで次に大事なのがこの股関節前面とお腹側ですでこれに関しては、えー、腹直筋ってこう腹筋性腹筋性って言うじゃないですかあの腰痛になったら腹筋性背筋性って言われたことありません どうぞで多分言われたことある人とかテレビとかでも言うんですけどでも腰痛いのに腹筋とかできないじゃないですかこれはこう腹筋する時にどうしてもここで耐えないといけないのでその時に腰を痛めちゃったりするのよねじゃあ何しないといけないかっていうとまずは伸ばすことなんですよ言ってマッサージしてもいいんですお腹をお腹をマッサージするっていうことも僕はするんですけどとにかく緩めること鍛えるよりまず緩めることが 先, 先決なんです なのでここの前のストレッチっていうのをまず今からやっていきます。下痛かったらやめてよ、はい、で、えー、ここの股関節の前面、ここがぐっと硬くなってしまうとね、硬、まあ、くなるっていうのは筋肉が縮こまるっていう意味なんですよ。縮こまるとこう、これが筋肉だったとしたらね、こういうふうに服がぐちゃってなるようにこうなってくるのね。わかりますか縮こまったらこうなんでしょう。そうしたら股関節が屈曲するのね。 股関節が曲が曲ってくるこうやってで人間 こ, これじゃ下向いちゃうので体をこう起こすんですよで女性の場合はこういうのが多い耐性こんな人いませんたまにこういう、まあ、お男の人ってこうですよわかる骨盤が後傾ひなさとは男性やからおそらくこうなってる見てないしにわからないけどなってる可能性がある女性の場合は大体股関節が 中に入ってしまって、体をぐっと突き出して、ここに負担がかかるのです、ね、やってみると分かると思うんやけど、お尻突き出してみてください。お尻を突き出す。そう、お尻突き出した状態で、こうしたら下向いてるでしょ、ちょっと。そう、こっから体だけ上げてみる、こうしたら腰痛くなる。腰が詰まる感じないですか。腰が詰まる感じが出ると思うんですよ。このまま こ, こ, これはそのまま置いといて腰だけこう上げてくると腰が痛いはずなんですよ。そう、これ腰痛いはずなんですよ。別に僕腰痛くないけど僕でも痛いんですよ。っていう骨盤の形を常にしている人が多いってことなんですよ。だから腰痛ってみんなこう何人もおるでしょ。周りの人いっぱいおると思うんですよ、腰痛ってなのでそういうい姿勢をすることによって。 痛みがそもそもその姿勢から起こっている場合があるそういう人の場合は股関節全面をしっかりストレッチする必要があるので順番的に僕が一番言うのはお尻ってさっき言うんやけど人によっては前が重要だったりすることがあるんです腰は痛いのはこっちなんやけど本来やらないといけないストレッチは前側これ女性に多いです狭窄、はい、症の人もそうですお尻も大事なんですけど狭窄症の人ってこっちが痛いじゃないですか後ろこっちは全然痛くないんです狭窄症 前は全然痛くないので、極力こうなった時に今度はこっちが引っ張られるんですよね。はい、だけど後ろの時はここが詰まって、ここが引っ張られる。なので、こいつをしっかり緩めましょうというのが強弱者のストレッチ。あとは骨盤前傾姿勢の女性のために使いやすいストレッチですね。はい、じゃあ今度は、膝立てます、こうやって。座って。あもうこう、倒れそうやったら、ちょっとまた開けていいです。 あんまり、ね、足がまっすぐになるとバランスが崩れちゃう極力しんどい場合はこう開いていいですで開いた状態でここ手もちます大体いいねここがこう90度ぐらいになるぐらい人によっては伸びない場合もあるのでまず手を置きます手を置いてこの状態から体がこういくんじゃなくてじ ゃ, じゃないじゃなくってねあの ここを視点にして、ここをイメージして、前にこう持っていくだけです。そう、ここ伸びますか股関節の前。多分伸びてないかもしれない。多分伸びてないです。あのね、こうやったら分かるんですけど、みんなこうしてみてください。浅く。浅くしてしたら、絶対伸びないって分かると思うんですよ。だけやってみて、ダメなやつをやってみると分かりやすいんですよ。 ダメななやややつを一回やっっててみるるとあ全然伸びひんやんこれってなるよねだからもうちょっと前に行こうかと。で、この時に腰をこうしちゃう人が多るんですよ。腰をこう吸っちゃう人。これは腰を動かして痛めてしまうので、強作業の人になんでいいかっていうと、これを動かさずにここを伸ばすっていうことなんよね。だから背骨が後ろに反っちゃうと、それはまた違うストレッチになっちゃうんですよ。なので体は このまままです、っすぐのままでここだけ意識して前にいくだけです腰は動かさないここだけ前にいくイメージですねはいこれやった方がいいこれ伸びますめっちゃ伸びてるなじゃなくていいんですああちょっと伸びとんなっていう感覚があればもうそれでいいんですはい反対足立ててそうです で腰が極力前に入らずにこの股関節だけ意識してここの股関節を前に持っていくイメージですはい足は後ろ後ろの足は風取っても上取ってもまどっちでもいいです o、okay、これがねもしこれ今線でいいんですけどあのもうちょっとこう低いですけどね椅子があったら椅子にこうかけてこうやってもいいんですこの方が絶対伸びるよどっかつかまどった方がいい どっか捕まっとった方がいいけど、かけてやるともっとここが伸びるよね。だけどこれがこうなったり、こうなっちゃうと意味がないんですよ。極力もイメージだけ持っておいてほしいのは腰を痛めてしまっては本末戦闘なので、何するにも腰を動かさないってことなんですよそう。腰を動かさずに周りが動くと勝手に動くようになるので、はい、で次、あの今ここ前ね、股関節前面のストレッチ。これやったんですけど、ここと、今度は次、太ももの前に。 筋肉が言ったらこの股関節っていうのでこういう筋肉があったら今度ここから今度ここからこういう風に筋肉っていうのはつきますなのでここの前がここ張りやすいんですねこういう屈曲位の人っていうのはなので股関節前面っていうプラス太もも前面ねさっきはお尻と太ももの裏今回は股関節の前と太もも前をストレッチしますで座ってもらって でね、無理せんでいいよこう足をねこのまま外へそう反対できるあ反対しようで極力自分の方に引き寄せてきます極力自分の方に引き寄せてきてで今度そのまま後ろに体重を乗せていくある程度もうこれぐらいで伸びてると思うんですよわかりますかあんまりねいやこうやったら分からんやけどこうやったら絶対伸びないです 浅くしすぎるとこれ伸びないのでこうするそうですでこれができるなと思う伸びてるなっていいんですけど、まあ、できる人やったらここまで行くはずなんですよこことかそうもう無理せんでいいよもうここで伸びてる人は十分ただ柔らかい人は伸びここでは伸びないんですよ柔らかいからだからもうちょっといける人は深くまで行くんですけど もうすでに皆さんここでいけてそうやからこれで大丈夫です伸びてます前そうあのストレッチってね僕が言うやつってもう誰でも知ってるやつなんですよ基本的に誰でも知ってるんやけどそれが自分の体に合ってるかどうかっていうのを知らないっていうだけで特殊な体操ってないんですよねなんかこれやってあれやってあれやってみたいな、まあ、ヨガとかってそうなんですよ難しいじゃないですかヨガってこう動きが それが全部が全部合うわけじゃなくて健康としては全部合うんやけど痛みとして全部合うかっていうと人によっては良くないものもあるんですそれを見極めて日々続けられるかどうかなん、ね、あの腰痛体操テレビでようやっとると思うんやけどテレビで見たやつやって痛なった人っておると思うよこれは、まあ、言ったらこの体操いいですよっていうのは全国の万人に言ってるわけである で自分に対してじゃないよ、ね、だから自分の症状に合わなければそれは良くないものなんですよだから、まあ、全部が全部鵜呑みにするんじゃなくてねテレビの力が強いからテレビで言ってるからこれやったら私良くなるだろうと思って余計痛なるっていうケースがほんまによくあるのでこの辺はご自身に合うものだけやっていただければと思います、はい、腰痛なりやすい人って股関節が硬いのね股関節が硬い これはさっきも言った通りに腰の動きっていうのは股関節に依存してるんですよなのでこいつをこうしたとき、まあ、別にこうでもいいんだけど硬、まあ、いじゃないですかみんなみんな硬いのよね僕も野井、まあ、さんやわらかい方、うん、だけど結構みんなこうなるじゃないですかそうだからここがもうそもそも動いてないんですよなのでこれって普通のやつじゃないですか誰でも知ってるでしょこの誰でも知ってるじゃないですかで腰も痛くないでしょ っみんなあのこのこうこれをこうするのもほうなんですけどこうすると思うんですよこうしたりってもうちょ伸びると思うんですけどこれでもいいんやけどあのこうするんじゃなくてこれもさっきと一緒でこれこの体はそのままでへそ意識してへそを前に突き出すだけで股関節もうちょっと伸びるはず。 へそをちょっと突サガさんもうこう浅くていいのよ浅くていいんで浅くする場合はこのままこう前にするだけねそうだけど腰を痛めず簡単にってこれが一番簡単さっきのは動きが入るんで人によっては痛 み, 痛みがある場合があるよねだけど簡単なもともと腰痛持ちじゃない人の腰痛ぐらいやったらさっきのストレッチで簡単によくなったりするんですよ皆さんおそらく長いはずなので あのそうなってくるとできないことっていうのが出てくるそしたら簡単な動きから始めてもらうと一番いいかなと次最後、まあえー、と腹筋背筋性ってまあよく言うんですけどね腹筋よりも背筋を鍛えた方がいいんですよで背骨っていうのがで前言ったら背骨って一つの棒なんよね。だけど首が悪い人も腰痛になりやすいで腰痛の人は首肩こりが起こりやすい 一つの棒なので、大いていうところの柱ですね。柱がずれると、もう言ったら一つのずれた柱じゃないですか。どこに傷がいろうか。これは一つの、えー、傷ついた柱、ずれた柱なんですよ。なんで、ここがずれちゃうと上もずれるし。っていうのを一番真ん中で支えてるのはこの胸椎。だけ胸椎の可動域って一番こう大きいんですよね。だけ猫背、猫背っていうのはこの胸椎でしょ。猫背、胸椎。だけこいつがこう なんだろう背筋がないと体がこうなっちゃうんでねで巻き形になってでこういうふうなこうだるそうな姿勢ねこういう姿勢になるんですよなんで背筋を引き寄せるっていうことをしないといけないですね今回は背筋はねよくあのこうしてもそんなに伸びないと思うんですよそんなに伸びないねこれってでこういうと伸ばすのはねこっちなんですよわかります体が 体がね猫背とか姿勢が悪くなる人っていうのは肩が前に入っちゃうんです肩が前に入るそうするとこっちが縮こまるそうするとこっち使 え, 使えてないっていうことなんです常になので極力ねこれも一緒です腰を動かすんじゃなくて背筋を動かすっていうことをするんですよそうこれは別に座っとってもいいけど立ち言ましょうか、はい、前を伸ばして後ろは引き寄せるですはいで そうですなので、ね、こうパーできますか。パー。そうですでパーの状態で、あのよくなんかテレビでペットボトル持ってこんなんしよう。なんかありませんこんなんペットボトル持って引き寄せましょうみたいなで、ね。これが真下だと全然引っ張られないんですよ。ま、真下じゃないわ。真横。真横でこうやるとただカニさん対象でしょ。そうじゃなくて、最初からちょっとこう引き寄せときます。肩甲骨を引き寄せとく。 で引き寄せといてで肩甲骨っていうのは斜め下にいくとこの背筋が鍛えられるよねなので斜め下からこういうイメージですそう元気元気みたいなでこの時に上にも上げた時はそんな上まで上げなくていいんですけど後ろに持っていった時にぐっと肩甲骨を引き寄せるここを意識して引き寄せる引き寄せるで上げて引き寄せる引き寄せるっていうことを意識してください 上はとりあえず上げたらいいです。とりあえず上げて引き寄せるだけイメージしてください。そうこれやって腰痛い人っています痛くないえこれはちょっと筋トレも入ってます。こ, れなんかこうやった時に、ね、背骨ここがなんかストレッチされるような感覚になる人ってなんかイメージ的におると思うんですけど、これはトレーニング。 筋肉トレーニングっていうのは筋肉が縮こまる縮こまされる状態を筋トレねでストレッチっていうのはその逆じゃないですか引っ張られるってことは本来ここのストレッチはこうなんですこうただ背筋っていうのは使えてないので伸ばすより鍛えた方がいいです腰の筋トレがないっちゃうそあんなんでもいいよあ中あのねタオルタオルでいいタオル、うん、タオルでいいそうタオル使うとやりやすいタオルで タオル持って、タオル体操とかでもそうなんですけどこうグーッと引き寄せるっていうイメージでもあれは単にこう型を動かしましょうっていうことなんですけどイメージはもうここをとにかく引き寄せるっていうことだけ意識してやっていただくといいかな胸椎ってここなんですけどこの胸椎っていうのから今度また肋骨があるでしょ肋骨肋骨って後ろから前からバーッと全部つくじゃないですかそうすると、まあ、言ったら体がこう縮こまるんでこう体が前に入っちゃうと内臓が圧迫するんですよ そしたら、内臓の不調とか、そんなのも起こる。そしたら、当然人はこんなのよりもでちゃんと腫れてた方がいいじゃないですか。俺は背筋が弱いから前になっちゃう。で、今度は前が縮こまっちゃうからこうなるよね。じゃあさっきと一緒です。こっちは拭きで、今度はこっちが縮こまってるから、こいつをマッサージしましょうっていうの。こちちょっと簡単なマッサージ。はい。だけど猫背体操って、こっちはね、マッサージして、 緩めてあげるマッサージしてストレッチをしてあげる背中は鍛えてあげるっていうのが一番、まあ、こうだろう基礎的なものかな、はい、あのね皆さん壁の方に行っていただいて壁に手をつきますで大体ねあの伸ばしすぎず曲げすぎず、まあ、フラットな状態これぐらい一番こう 楽, 楽な感じああそうですそうです皆さんもうちょい近い方がいいですかねそうですそうですで も, うもうちょい前行きましょうか 手を当てた状態で体あの顔がこう向くんじゃなくてここを意識して体ごとこう向いていってみてそうですそしたら胸が張るでしょそうそうそうそうこれね大事なんですめちゃくちゃ大事あのそもそも腰痛の話をしてるんやけどなんでこんなことするかってここも関係あるからない だって猫背ってなると腰に負担かかるからでね今たい今肩の位置ぐらいね肩の位置ぐらいにこう手を置いてもらってると思うんですけど今度耳の横ぐらいそれでもっか回同じことやったら伸びる場所が違うでしょで今度肩甲骨が引き寄せられてるイメージになると思いますさっきと感覚が違うと思うよねそうこんなん家かみんな家に壁あるじゃないですか壁ない人おらんと思うけん 誰でもででもきるでしょで今度は大体まあまあこう秒数なんて決まってないんですよ。あの自分でもう伸びたなとかもうしんどいけんもうしんどいけんええまでいいんやけど今の胸耳今度あちゃうわか肩の位置と耳の位置と次胸の位置今度下に下げてみてください。でまた同じことをします。そうしたら伸びる感覚またちゃうと思うんですよ。 だけ肩甲骨周囲の上真ん中下あっ、まあ、順番で言ったら僕だったら真ん中上下だったかはい順番何でもいいです今さこうこうなってるからちょっとひもうちょい近づいた方がいいかもあそうそうそうそうそうです今度はほな反対やってみましょうか手を壁についてでよくあるのが首向こうとする人がおるんで 今そうです。体ごしです。だけど体幹と首はもうそのまま。です。首を回旋して、なんか伸ばしているような気になる人がおるんですけど。硬い人はね、もうちょっとした伸びるはず。ちょっとやったのいます。これ、で、肩甲骨が引き寄せられているイメージ。で。肩終わったら今度耳の横。 終わったら今度胸の横これ分かりやすいと思うんですよね。極力胸を張るようにね胸が体が張れるように縮こまった筋肉を伸ばしましょうとマッサージって大変なんですけどここ腰って無理でしょこうもむって大変じゃないですかそうだけど自分で簡単にできるとこ手が痛くなければですねなんであのここの胸の脇のところね にこう手を突っ込みます。この状態でで手手ををと挟挟むだけ。挟んで外へこう剥がしていく。つまんだ状態から上にこう回旋させていくよ、ね そうしたら引き伸ばさされれるる感感じでで、マッサージされている感覚になりませんわからん人はね場所がもうちょっと下だったりするんよちょうどど真ん中って言ったんやけど人によってコリコリする部分って違うんですよねだけどこう胸のラインを一回こうコリコリしてみてあなんかここ押さえただけでちょっと痛いっていうところがあればそこをギュッとこう何ていうかここでねじ込むような感じでやっ もうギュッとつまん で, でつまんだ状態をキープしながら動かすはいそうこれはねもう猫背改善とかにいいです、はい、腰痛っていうのも姿勢による腰痛っていうのがやっぱり大きいのでそうそうまあこれ座っててもいけん座ってやってもらってもいいです、はい、こうやってつまんで上にこう 手, く手のひらを上ですね 手のひらを上そう行くとこまでででいいですよく肩こりを肩こりでこっちばかり揉むんですけどこっちばかり揉んでも治らないのはこっちが残ってるからっていうのがあるんですよ。人によってはこの前腕このこ こ, ここをコリコリマッサージ全然これここは腰痛と関係ないですよ。あのただもし肩こりがあるとしたら胸だけじゃなくてこっちのここをやって肩こりが楽になるっていう人は 前腕のこのちょうどど真ん中ぐらいを外へ外へ剥がすようにマッサージしてあげるとなんかね自分でこうやってやるとしんどいんですよだけどこう動きでつけてあげるとちょっと軽く触るだけでマッサージになると思うんでねもう僕は一思もするからできるけど自分をこうやってやるのしんどいから嫌なんですよで続かんもんなんてやってもしかないからほんときだけなんでつまんでもう振るだけ で、場所が分かれへんかったらもう指一本ずつずらしたらいいんです。僕はここって分かるけど、自分やったら分かんないじゃないですか。だけ大きくまず手を持って、グリーってこう大きくこうやってみると、あなや、ここ痛いなとか、下にずらしたらここ痛いなとか、これ人によって全然違うんでね。っていうのをやってあげる。だから、主婦の人やったら手使うじゃない。だから、検証員とかなる人もおるし、こういうふうに動かしてもらう。で、こっちも こっち側もいいです こ, っちこれちょっと別ですねちょっと休憩タイムぐらいの感じでこういう感じで、まあ、こう動かしてでこっちの筋肉とこっちの筋肉は違うもんなんで人によって、えー、検証院で言うとこう持つのが偉い人とこう持つのが偉い人では揉む方向が違うつまんだものをこうつまんだ時に痛い人はこの上側ね でこう思ったときに痛い人はさっきやった最初やったところをやります、はい、だ1個飛ばしてもらったんやけどさっきこういうことをするって言ったじゃないですかこう肩甲骨を引き寄せるねでこの時にね こ, こここの二の腕、ね、こいつはしっかりこう緩めといた方がいいんですよストレッチ で, でこれは簡単でよくこういうのがあるでしょこれ手の手をね見えるわ 手をこう持っていくじゃないですか。で、持っていったときに、って上がらないといけます。手を持っていったときに、手を 外, 外に向けます。外に。で、外に向けた状態でうもう一個の方の手で、肘を持ってます肘を持って腰は動かさずに、ここだけ引き寄せます。こっちの手で、後ろに引き寄せるだけ。<笑> そ い,、うん、いけるれっけ こ, れこれねやってもらったら分かると思うんですけど今手をこうしてって言ったじゃないですか手を外に向ける手を反対に向けてやってみると伸びが浅いって分かると思うんですよもし こ, こうするかまっすぐにやるとちょっと浅くなると思うんですよで内にするともっと伸びあ外か外に向だけどストレッチもちょっとした工夫次第で伸び方が違うんだよね <笑>そうそう、そう、そう、そうそうですだけどね。これこれね。みんな上がらんやつとできないやつがあるじゃないですか。で痛くてできないものはいいんです。やらなくて痛くてできないものはいいんですけど、硬くてできないものはやった方がいいのよ。みんなできることはするんですけど、硬かったら嫌でしないじゃないですか？もうしんどいけん嫌んじゃないんですよ。 硬いいいいからしないといけなとけ、ね、でもそれとは痛みがあるのと全然話が違うんですよ今やってるこのストレッチが痛いならしちゃダメなのじゃなくて硬いななっって思うんややたらややるべきなんですよそこが何かしらの影響でどこかしらに痛みを引き起こす原因となる可能性が今後あるんですよ肩上がらない人がずっと肩かばっててもう肩痛いけんこうやって歩くじゃないですかこうやってこうしたら腰が曲がるでしょ それが毎日毎日続くとそれが腰の、まあ、原因じゃないけどなんかそのせいでだんだんだんだん負担かかったっていうのがあるだから痛みが飛んだりあ最近こっち痛かったり、次右が痛かったなとか右がしびれたの次左しびれたなとかっていうのはもうかばい続けてる結果として起こるのであ右が痛いなら右ができないじゃないですかもし右が痛い時にね股関節でもお尻でも右が痛いでしょ。 そしたら左を頑張ってやるんですよ。だって左が今度痛くなったら困るじゃないですか。できない右の動きはしない。でも左は頑張る。っていうことをしてあげるといいから。から右ができにくいじゃないですか。じゃあ左を頑張っとってあげる、ねはい。っていうふうに、できることっていうのを日々日々続けていただくといいかなと思いますはい。あとなんかしゃべることあったかな。<笑>あとなんか困難してほしいとかありません今日今ここが痛いけん。 どこがどう痛みますかあ血でしびれるっていうのは両方ですか常に痺れます動きによって痺れますじゃあねこうこれ多分みんなにできるんですけど、えー、ストレッチって言ったら全身、まあ、全体じゃないですかだから部分的にできないんですよマッサージなんで一番最初にするかっていうと部分的に悪いところを捉えることができるからなんですよねある程度見つけることができれば ストレッチがなんで2番目なのかっていうと全体のバスだけやからしびれには効果が薄いんですよね痛みっていうのは取れるかもしれないけどしびれってストレッチってあんまり効かないんですよしびれに対してはねで常に痺れてる人だったら難しいかもしれないのであのこれは人によって違うんですけど足先とかふくらはぎが痺れるっていう人やったらまあ今こういうストレッチでもいいんですこういうストレッチあるでしょ まあ、これもやってもらっていいんですけどちょっとも自分で揉んであげるっていうことを加えてあげるといいかなと、えー、お家でお家でよくこうお風呂の時にマッサージされると思うんですけどねされますお風呂ですマッサージとかしないこういう感じでまあするとするじゃないですかこういう感じでねでもそれもできれば効果的にやりたいでしょせっかくするならねでかつしんどくない 僕ね、こういうことしてるとしんどいんよね自分の続かないじゃないですかなのであのこれポイントは、えー、例えばこれめっちゃつく<笑>あのね神経これはまた話別なんですけどしびれっていうのは基本的には、えー、座骨神経ね座骨神経はたまた大腿神経っていうのがあって あの腰椎から両方でやるんですよ腰椎からこう座骨神経痛っていうじゃないですか座骨神経ねこれ N って神経で大腿神経っていうのはまた別であるんですけど座骨神経痛っていうのは腰から出た、えー、神経ねこういうふうにお尻通りますで座骨で太もも裏でここで枝分かれしてふくらはぎの外側から足裏はたまた ここで枝分かれして、えー、前ですね前爪のとこを通る神経で次違うのは狭窄症でもそうなんですけど座骨神経っていうのと大腿神経両方押える人もしくは座骨神経じゃなくて大腿神経を押えてしまってるっていう人がおるんですよその場合は大腿神経っていうのは前前側ね股関節が痛いしびれるっていう人がおります もしくはこの内ももらっていうんであれば座骨神経じゃなくて大体神経の問題になってくるからもう場所が違うんですよだけど座骨神経支配の筋肉が硬くなっているのか大体神経支配の筋肉が硬くなっているのかでそれはご自身の、まあ、例えば病院で言われた何番とかまたまたどこが痛いのかによってマッサージの仕方が変わる、はい、で大体こっちの方が多いんですけど、はい、座骨神経の方が多いので それれをでできればという感じですあのこう足立てるじゃないですか足立ててこここの飛骨ねこれ飛骨って真横にある骨っていうのはこういう筋骨ねこのくるぶしにある骨とここにある骨っていうのは同じ骨なのよ飛骨っていう同じ骨同じ骨の下と上ですでこの飛骨神経 っていうのをこう通ってるんですけどここをガバッとこうマッサージしてあげるのよねでふくらはぎの外側をイメージして真横真後ろから手をこうグッとまず真後ろに当てるでしょでこれでつまむつまむでつまむつまむとき別に力 入, ら入りにくいと思うんでそうしたら今度つまんだらこのまま上にこう引き剥がす もう手を動かすっていうよりは 手, を手でつまんで肘で動かすだけですで外へ外へ剥がしてあげるでこれが浅いと意味がないのと、あのー、さ, さっきもそうなんですけどあさっきっていうかみんなマッサージってこうするんですよねマッサージってこうするんですよでこれってあんまり意味なくてなんでかっていうと一回通り過ぎるでしょ 全部悪いいわけじゃないんですよポイントがあってできやすいそのしびれを引き起こしやすいしびれはこっから起こってるっていう話なんですけどねただこっから骨から出た神経っていうのはあと全部筋肉の中を通ってるんですよだけど太ももの骨の中とか硬いと足の骨の中を神経が通るんじゃないんですここ 背骨から出たらあとは筋肉の中を通ってるから結局ここで圧迫されたものの神経っていうのはあの全部筋肉硬くなって血行が悪くなるんでねなのでマッサージするのはその雑骨神経のライン上に沿った中にあるポイントをちゃんと絞ってマッサージしないといつまでこうやってても意味がないんですよこうやってあのスポーツマッサージなんでまあ目的は痛みしびれを取りたいから場所はこの。 ひ骨っていうところの下、指1本分くらいかな、指1、2本くらい、下のここをつ、まえー、指を後ろから入れていただいて、つまむ。で、つまんだら、今度、このままこう。外側ってね、やりにくいんですよ、自分でやる場合。モネってやりやすかったでしょ。けど、後ろやってって言ったら、やりにくいんですよ。人は目が目で見えるところでしかやりにくい。い 難しいんですよ、ね、だけど自分で背中のマッサージ設置はできないんですよだからボール使ってっていうのねいつも手でできるとか手でやったらいいので今度はふくらはぎってペコってこう膨らむところがあるでしょこのズボンやけわからんけどここの一番山なりになってるところ山なりになってるところをどう見たらわかるこうかここの山なりとこ先と一緒です親指を真ん中に当てる 真ん中にやってまあ、この一番へこんで膝の膝の下ですね膝の下の一番膨らんでるとここういう手やってます手やってたらこのまま両手両手でアシストしてあげて今度手をガバッて持ってで上に引き上げるで上に引き上げたら今度外にこう剥がす<笑>この痛いはやっていきたいと思う これ痛いじゃん、マッサージが痛いってこと。場所を覚えるっていうのはすごく大事なので、はい。これ3つぐらい言いますね。マッサージって言ったら、ほんま2時間も3時間も終われへんから、やること多すぎて。あのふくらはぎならこういう感じですよっていうのは3つあるよね。今、上でしょ。で、こう、足首をこう上に上げたとき、アキレス腱が浮き出るって分かる。大体足首の外側、触ってみてください。足首の外側。 あごめん足首の外側じゃないあのアキレス腱のちょっとど真ん中ぐらいあのかかとの上ぐらいを触ってこう動かすと伸び、なんかこう浮き出てくるでしょ腱がアキレス腱がわかりますアキレス腱が浮き出てききます浮き出たところを上にたどっていくと腱が終わりそうやなってこうコリコリしながらね上がっていくとなんかペコって今度へこんだぞっていう場所に変わると思う でちょっとと痛くなると思いますこの腱のところはねもんでも痛くないんですよ一切この腱は痛くないんやけどそのまま上に上がっていくとあれここなんかちょっと痛いぞに当たると思うんですよそ う, そ, う,、ね、そ, うそこが言ったら腱と筋肉の境アキレス腱の終わり目と皮膚筋ふくらはぎのプニプニした筋肉のちょうど合致する部分なんよでそこにはものすごい疲れがたまりやすい 乳酸とかまだ固まりやすいのでここを単純にマッサージをしてあげるだけですコリコリコリコリ上に先で下こっちはちょっと力がいるんですけど下の方はもう親指をポッと当てて外に引くだけで大丈夫それでも力が入らない人っていうのは先と一緒のように手をアシストしてあげて上上へ返してあげたら力が入らない人はね両手でやって力別に入るっていう人はもうここだけ、ね、コリコリしてあげたらいいで触っていってよっていよ なんか何も感じないとところってあると思うんですよ例えばさっきのところでもそうなんですけど今のポイント2点はやってもらったら絶対いいと思うんですけど人によってねこう上がっていくときになんか一箇所だけあれなんかここ変に痛いぞっていうところが出てくると思うんですよ僕だったらちょうどこの辺りだけ指一本ずれたら全然違うものになるっていうこと凝りって全部にできるわけじゃないのよ肩凝りで全部全身だるいなと思っても 全部に凝りができてるんじゃなくて凝りなんて数か所にしかできないそれをちゃんと捉えて見つけられるかって自分でやる場合はもう1箇所 ず, つずれていいくしかないんですよ僕は場所分かってるんでああだこうだここやなってできるけど分からん場合はもう1箇所ずつずらしていってそこやなとあここ痛いなと思ったらそこを2十3 0秒ぐらいじっとそこだけマッサージするじゃないと結局ずっとこういうことをするんですけどねみんな。 意味ないことはないんやけど効果が薄すぎるんですよマッサージ屋さんとかそうよマッサージ屋さんって1箇所ずつこうやって順番に丁寧にこうやっていくんやけどなんでなんていう痛み自体は取れないかっていうと表面上の筋肉を刺激しただけでほぐれてないからなんですよねなのでちゃんと場所を捉えてやってあげるでそれはどこでもいいです肩こりでもそうやしさっきの胸のとこでもそうやし これは真ん中って言ったけど人によっては下だったり人によっては上だったりするのでご自身の体に合うものですストレッチでもマッサージも筋トレでも今の状態に合わせてまあ病院で例えば狭窄症ですって言われてるんやったら狭窄症に合うものあーで合うもの合わんものっていうのは同じ狭窄症でも人によって違うじゃないですかあお尻が痛い人もおりゃ腰が痛いっていう人もおりゃ狭窄症だったら前に曲げるのは いけるんですみんないけるんですけど後ろが痛いでも後ろに痛い人もおりゃ強作症だけど後ろにも何歩でも動くんよでも足はしびれてるんよっていう人もおるわけですよはいで股関節痛でも一緒です股関節痛でもあの開くんはいけるけど上げるんが痛たいとかもう人によるからもう自分が痛くてできないものだけやめとってもらうで自分で選択してあこれやったら気持ちいいなとかこれやった後楽やなっていうのだけ選択してもらって それができるようになってから筋トレっていうのをやっていただくおそらく今回腰痛でこれが痛い人はせえ方がいいんですけど大体、えー、いい腰痛っていうだけで背中痛いだけでこれはみんなできるんでなんでかって腰動かへんから、はい、なので今今日覚えてもらったやつをもう家帰ってちょっとやってもらうと多分忘れるんで、はい、もしよかったらこの今日取ったやつ、あのー、みんな携帯でスマホとかあるやつはまた送ります 僕のだけ写ってるだけやけど、はい。もし参考になるようやったら欲しい。しいしかった言ってください。はいまあ、これぐらいですかね。今日は以上になります。なんか質問ありますか？ないね。だいたいこういう時ってないのよ。<笑>じゃあ今日はこれで終わりにします。本日はありがとうございました。